おはぴよう太郎でーすということで今日はラジオ感覚でね僕の新曲を聴きながらちょっと僕がねちょっと何ですかねラジオみたいな感覚でおしゃべりしていきたいと思いますまあねあのー、この治療は IPL という治療で光治療でそのニキビの殺菌をしたりあの色素沈着を薄くしたりする治療です まあ、前回紹介したので具体的に詳細を見たい方はそちらの動画を見てくださいそれでねあのー、この日前回もやったあの AI の肌診断ってのをやったんだけど肌診断の結果で肌年齢ってあるじゃん肌年齢が前回と比べて2歳若くなってたんよすごくないこの1ヶ月の間 Y の肌激変みたいな 一行さんで言ったら、核んみたいな感じよね。すごくないもうやっぱりね、こういう、毎月毎月の治療の効果が出てるんじゃないかなっていう感じですね。まだね、実際色素沈着とか、そのボコボコの凹凸みたいなものは残ってらっしゃるんですけれども、始めた当初の凹凸だとか、色素沈着に比べたらだいぶね、良くなったんじゃないかなって私は思っております。 本当にね、あの、東京アクネクリニック様々なんですよね。もう、すけさん、かくさん、あっ。えー、大変失礼いたしました。えー、っとですね、あとね、あのー、僕、新宿の東京アクネクリニックに通ってるんですけれども、そこでね、ちょくちょくたまにね、声をかけてくれる方がいて、太郎さんの動画を見て、私も治療を始めようと思ってきて、すごく効果が出て、 嬉しいですみたいな方とかあの太郎さんに会いたいんですけど今日来てないんですかって言ってくれる方とかいるらしくていやすごいキュンですって感じですね僕はそういう方に実際に会ってお話とか聞く動画も撮ってみたいなっても思いますけどね実際その方が良ければ良かったらね僕の動画を見て治療に行ったって方はなんか DM とかくれたらお話聞かせてください、はい あとね、なんだろう。やっぱり肌治療して変わったことを毎回言ってるのかもしれないけど、なんかね、外とかで歩くときに、前よりはもう前を見て歩けるようになったってことが個人的にすごい大きくて、前まではもう自分の肌を気にしまくって、 外に出るときは絶対マスクだったりとかだったけど、まあ、今はコロナの影響があるからしょうがないけどマスクなしでも歩けるようになったっていうかね分かんないけど小さな変化かもしれないけど自分に少し自信が持てたっていう感じかなもう中学校の時とかはねマスクしながら陸上したりとか自分の顔絶対見られたくないっていう状態だったからそう比べると結構俺からしたら進歩なんだよね うん、まあやっぱりなんだかんだね、うん、自分で治せない治療ってのもあるからやっぱりね病院にお世話になるのが一番いいと思いますやっぱり自己投資ってなんだかんだ将来の自分につながるから今ね自分にお金をかけて将来イケメンになったらそれでいいじゃんっていう感じかな<笑>でもな ん, かなんかこの俺分水。<笑> はい。こんな感じで、太郎の新曲もそろそろ終わりそうなので、この動画も締めたいと思います。これ何をしてんだ彼は。はーい。バイバイ。終わりまーす。